吉野ヶ里はですね吉野ヶ里遺跡がありまして吉野ヶ里リレーマラソンとか年に1回会ってます去年私も出ました多分今年も出ますそして吉野ヶ里はですねすぐ近くに佐賀県産いグさの吉丸さんまあ三宅になりますけどすぐ近くですですから是非佐賀県産畳表を使ってほしいなと勝手に思っている所存です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 それでは、これからもよろしくお願いします。6体目でした。